私たちの秀夫君は17年間の人生大血管の減少と心臓病とともに歩んでいます高校生のお重く安がゆがつらても一人は本当の心を惹かせ